はい、い藤井です。す、えー。よろししくお願いします今日もコンサル向けの動画撮っていこうと思うんですけど、えっと、うちの会社コロナになって、まあ、3年経ちましたけど今めちゃくちゃ調子がよくてですね、まあ、それで一つすごく良かったところの事例は何なのかって言ったらやっぱこうマネジメントの部分。 をやっっぱり非常にに効率的に取り組めたなと思ってるんですね今その医療業界でいわゆる整体院整骨院、まあ、クリニック病院全てのところでやっぱすごいもう大量にこう医師が離職したりだとか看護師不足になったりとか離職したりとかねで医療が逼迫しててっていうところの部分でやっぱこう管理者とか経営者って本当にまあマネジメントがめちゃくちゃ大変なんですよ。 人が辞めるで、あの、過労になりすぎて、賃金と、ええー、まあ、業務内容が合わないとか、労使問題にすごく発展しやすいっていうような部分があると思うんですけれども、まあ、それをうちの会社がどうやってクリアしてきて、まあ、どういうふうに今も う, うまく、あの、き続けるのかというところなんですね。 でまあ、なんでこの話をするのかというところですけれども、やっぱ成功事例を医療業界の人たちにシェアしたいし、だからこの整体院、クリニック、病院さんとかね、あのいろいろ人のマネジメントとか管理で非常に困る方々に、まあ、何かこう私がティップスを渡していければ嬉しいなと思っておりますはいだからこれは、いわゆるコロナ後の新しい経営の仕方と新しい成功の事例だというふうな形のもので思ってます。ででやっぱりですねあのー<咳> これだからいつ使うべきなのかって話なんですけどもこれ見てる経営者の方とかクリニックの経営者整体で人入れたい人とかね、えーまあ、もっと多店舗にしていきたいとかっていう人たちにお話ししたいと思ってるんですけどこれを見た瞬間からやっぱ考え方を変えてもらうことだと思うんです。よね え、経営者とか事業主、え、理事長とか委員長先生ので。そうじゃないと結局、あの、上の考え方が変わらないと結局、何も変わらない。下に影響何も及ばさないわけなので、やっぱりこう経営者とか、あの、会社を管理すると委員長、理事長、クラスの人とか、これから人雇いた人とかっていうのは自分自身の考え方を常にやっぱ刷新していく必要があると、いうわけであります。で、やっぱコロナ後にうまくいった、あとアフターコロナだからこそ、え、やっぱりね、何が大事になってくるのかっていうところの話なんですけれども、 えっとまあえっと、アフターコロナだからこそ、皆さん注力してもらいたいんですけれども、今来てる、えっと、患者さんとか、ですねお客さんなんですね、実は、マネジメント、一番うまくやる方法って、どういうことなのかって言ったら、あの商品を、ね、見直すっていうことやっていただきたい、だから、生体院で言ったら、生体マッサージのサービスとか、病院に言ったら、いろいろ処置とかね、なんか処方を出したりとか、いろいろ。 やったりとかまあ、生態だったらこう主義とかね、藤浪筋膜リリースとか見てくれてるかもしれないんですけど、その中身見直してほしいんですよね。で、これで一番、ここでね、注意してもらいたことは何のかって言ったら、やっぱりねこう、医療業界って今、大打撃を受けてて、客数はやっぱり減るんですよ、絶対。はい お客さん新規たくさん読んだりだとか新しくねあの新規チラシホームページどんどんやったりだとか、えー、病院とか行ったらウェブサイトと か, からどんどん取らせてくるっていう時代ではもうないと思うんですで感染者数増えたらやっぱりフェイトフェイスのビジネスだからすごく難しくなるんですねでそんな時に考えてもらいたいことは何なのかっつったら商品のね中身をやっぱりバージョン2にするとか見直すってことが絶対必要になっててあのコロナ後だからこそ考えてもらいたいのは、まあ、自分の商品ですね自分の商品とかサービスを使ってくれてるお客 さんが会社にだから整体院でいったらあの例えば生体とかマッサージ、ね、やってて回数が10回20回やってるうちにあのこれすごくいいから自分もあの先生のところで働きたいっていうふうに普通はなってないですはいで病院とかでも、えー、何が当たってるのかって患者さんが来てね、まあ、膝痛いからじゃあ薬出してこうっていうので話をはるけどじゃあ膝痛くなったらさよならになると思うんですねでここがね穴なんですよ経営の穴 で、そこでね、いやこう人材のコストとか、いい人材どこ行く、いるの自分の右手にどこで出会えるのとかっていうと、ありとあらゆる質問をうちもらうんですけど、うちはやっぱそこ変えてんですよね、正直。だから、基本的に腰が痛いっていうのは聞かるでしょ生態院とかクリニック。で、それで腰が痛いっていうふうに来た人に対して、腰が痛いのを直して終わりじゃなくて、あ、そこから、あ、なるほどなと、面白い面白いと、あ、こういうこと藤井さんのところでやってて、こうやってだから成功しはるんやと。だから、自分をそういうふうにやりたいという形になるように、 ああの設計を実は変えてるる部分があるんですねでそこの部分をやることによっていわゆるうちがやってることは何なのかって言ったらあの外からリクルートせずに内側の人からやっぱりいい人を選んでいくってことにコロナ後さらに成功したっていう風な形がうちの会社の思ってる部分ですので、えー、まあその辺をちょっとまた。 どっかのうちのコンサルの場所とかでも伝えられたら伝えていこうと思っているんでぜひ参考にしていただければなと思っておりますというわけでコロナ後の新しい集客の仕方とか上の仕方をお話しさせてもらいましたのでぜひ参考にしてくださいでコロナ後だからこそ客数が望めない、えー、全然もうやっぱコロナの感染者数に合わせて人が減ってしまうという状態だからこそこういうふうなやり方に変えていく必要があるんですよということをお話ししましたの、ね、で参考にしてください以上です